気持ちちいい<笑>えっっったりとととかかししうううそなどてもお仕事なんるきにう に, 正面にはちょっとがってありますリかかるそう、ね、そう継続すすると体いい、ねうん、のいいが全然違うすごい。 えっと、今日は、えー、市内の中央区の方から来ていただいた Y さんなんですけども あ, の、まあ普段座り仕事ということであの、まあ、今日はどういうことで来ていただいたんですかね、えー、とむくみが気になるのと、はい、体もだるい感じだったので、はいはい、ホームページでたまたま見させてもらって来させていただきました。はいはいはいあ 骨盤がだいぶ歪んどったっていう、ね、っと写真撮ってお見せしましたけども普段なん何かこう歪んでるなって感じっていうのを思いはります あ,、はい、ありますねありますかはい、はい、あのやっぱりむくみとか冷えの原因っていうのは骨盤の影響って大きいん で,、うんうんでまあ、今日はその体の調整とお顔をち ょ, ちょっと小さくしたいということであの小顔の装具を受けていただいたんですけども。 あの一番最初こう施術をするときにこうまあ最初骨盤の調整をねこうチェックをして、まあ、骨盤とまあ頭の骨を使って調整したんですけど、うん、ほとんど刺激って分かんなかったと思うんやけどもあれでこうだいぶこれが変わったのはどうでしう、うんね、そうですねびっくりしたいいんけども、うんまあ、刺激っていうのはあの強い刺激じゃなくて小さい刺激でもね体っていうのは自分の中の力で変わっていくんで。 うん、その後、顔の調整を今日はやったんですけども一番最初こう鏡を見ていただいて顔を触って先日、まあえー、させていただいた後にに「どうですか?」って言って鏡見せて、うん、見ていただいてでこう顔を触った時どんな感じでしたうんなんかもりうんか一回り、はいうん、明らかにこう違うなみたいなのは思いました。 あのやっぱり、こう姿勢がちょっと悪くなると、ここ詰まってくるのでね、うんうん、やっぱその体から直してあげた方が、お顔にもすごく効果がね、出てくるので。うん、まあ、今日はそういうふうにして、全体の、ええー、誠実をさせていただいたんですけども、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後に一言お願いします。じゃあ、お願いします、はい。こんにちは、えっ、ー、と、先生、今日はありがとうございました。えっ、ー、と、最初はちょっと、大丈夫かな、半信半疑だったんですけども。うん 終わった瞬間にこうシューってこう自分でも分かったので、えー、声帯とかにはよく行くんですけど こ, ここまでこういっぺんにこうピュッて分かりやすく、うん、<笑>分かりやすかったのすごいなと思ってちょっとびっくりしましたなんか。 他の体の部分もすごいなんかシュッとこう歩きやすいというかすごい1回で分かったのですごいと思いました。はい<笑>